こんにちは、エピックのエマイですバトルパスについてお話ししますバトルパスに参加するとかっこいいスキンがすぐに2つアンロックされますそれに加え限定のスキンやエモート新しい種類のトイもあります報酬アイテムは100ティア分ありレベルアップのたびにもらえます獲得したアイテムは持ち越せるのかという質問はイエスですシーズンを超えて利用可能ですシーズン5バトルパスはゲーム内ストアで 950V バックスで販売中です お気に入りのスキンを使って自分らしくプレイしましょう。